最近、コロナの感染症法上の分類が、今年の5月8日から、5類に引き下げられるように、正直に決まったということです。ということは、上の重要人数の上限が撤廃され、マスクすれば、マスキでも、スポーツ感染などで、 大声を出せるようになるという案もあります。<音声>また、マスク着用の緩和について、国内お伺いを問わり、土地の判断を委ねるのが平等なるように言われていますが、私なら、おるいでも、油断禁物で、コロナ対策を決定するように、やっぱり、マスクしますよ。